せー<笑>いきますよ入ってる321あっちですあっちですあっちです すげえ転んだきゃないんだけどポ、ね<笑><笑>ね、<笑><笑><笑>ッカレモン決定すぎてすっげえよくなったここにあるガ<スッ>ンてマジで<笑>何してんだよ<笑>今日<笑>死ぬと思って今日何してんねマジでもいいねもうあの<笑><笑>こいつもいいな<笑>こいつくんのくだりもいいよかわ<笑><笑>いく、ね、<笑>てしな すげえわ。ああああ洗ったなああああああであああうああああああああ大丈夫あああああああああああだあああああああああああああ そいつがあるいみたいな。<笑><笑><笑>